量子中継器 Quantum Repeaters。このレッスンでは、まずはなぜ中継器が必要なのか、それが一番最初に話したいことと思うんですけれども、本当にこれが量子通信 の, の中心ですね。Quantum Repeaters というのは、これがないとと、量子インターネットが作れない技術なんですね。そうすると、これがいくつか の, の、えっと、今までの話してた技術が合わせて、 中継機を作って、それをディプロイして、ネットワークを作ることです。じゃあ、まずはなぜは必要でしょうかまあ、二つの大きな問題があるんですけれども、一つ目は、距離。距離に当たるとが、格子が確率的にはなくしてしまうんですけれども、それが前期 の, のレッスンなんですが。まず、二つ目は、まあ、 つなぎたい拠点 が, が多いんですね。と78億人が今世界の人口なんですが、それの上で310億機械、特には IoT、Internet of Things が, が, が, が全てをつながっているんでしょう。で、それ が, がつながりたい か, から、まあ、これがネットワークの問題ですね。これが網の問題。例えばこれになる と, と、 これが連続で、えっと、いくつかの拠点、拠点にはつながりたいと思っていれば、各箇所から、えっと、すべての他の端末に繋つながることにすると、だんだん、まあ、見えるあたりには、と、リンク、必要なリンクの数が増えるでしょう。これが、と、二つだったら、 一つのリンクで、三つだったら三角になって、四つのリンクだったらだんだん増えるんでしょう。そうすると、最終的にはこれが、まあ、円の端末につながりたいなら、O の円の事情のリンクの数は必要です。これが、まあ、網の基礎なんですけれども、これがグラフ理論として。 まあ、例えば、これが、えっと、ネットワークなんですけれども、これが実際の、えっと、昔のインターネットの形なんですけれども、一つのネットワークなんですが、そうすると、この視点、えっと、端末から、この視点まではどうやってつながるでしょう。まあ、何かの経路を選ばなきゃいけないんですよね。じゃそれが大きな問題です。問題。これが、 まあ、前にはテレポーテーション は, は, は, は, は, は説明してたんですけれども、各リン ク, リンクごと に, にはとテレポーテーションにする と, と大きな問題が起こるんですけれども、フィデリティが下がります。でそれが今回の一つの重要なポイントです。さて、そうすると、この中継機を作るためには4つ の, の要求なんですね。ま, あ、まずは、 リンクごとに、それが一つのチャンネル、数十キロとかの距離で、これが、そのリンクごとのエンタングルメント、量子もを作るべきです。これも、あの、腰をなくしてしまうことも、もう、それが、対策は必要ですね。二つ目は、さっき の, の図に、ね、みたいな形になるとと、今日と、端末から端末の間 の, の経路を使って、それが、 エンドとエンドのエンタングルメントを作るべきです。三つ目は、まあ、それをやりながら、状態のエラーになったりとかと、ゲートのエラーになったりとか、メモリのエラーになったりとかそれも対策は必要ですね。で、四つ目は、ネットワークの管理もしなければならない。これも、あのその中継機 の, の責任なんですが、それが、まあ、経路選択、ルーティングとして、 l ル i p プレクシング、多重化とか、リーソースマネジメント、それが資源の管理とか、セキュリティの問題とか。これすべては解決しなければならないんですね。安定なネットワークを作るために。で、その中継機の4つの要求をどうやって使うのか、どうやってできるのか、それが今回のレッスンです。